スコーピオンリプライ飛ばしても全然返事返してくれないどうしてどうしてだろう返事送れないんだいつ行く体どんだっけ体中だっけもう忘れててたけど水ペリうん水ペリに触れてないと俺死んじゃう病なんだよね<笑> んどうした水照りは明日から大変飲んだよよく言うよ青春あるのかよカタカナで送ろうヘイ青春ヘイ青春ガールおはようまだ20歳だから全部青春でしょそうだよねうん気分的に22歳までは全部青春だと思いますそうだよ、ね、あそこにぽっちゃりの方い何歳に見える達也さんぱ、まあ、っとり子2526ぐらいに見えるよ<笑>アイス食べきれなかったら手伝おうかもう食べちゃったはっ あと1か月あるんだからあれまだ取れるえあっ取れはするんだけどオートフォーカスがきゃらくなっちゃっただけだからぬれぬれかなまあ夏になったらだな夏にならないと寒くてダメ1 4度とか1 3度とか1 0 °切るときもあるんだよ台湾にはでもさ隣の子半袖だよ夏也さんもしかも半袖だしどういうことなの とにかく寒くて我々2人元気が出ないので部屋をあったかくしてほしいな家。イエー